よろしくな。 いざ尋常に勝負しょうしゃとくがわ<笑>よしとら。 あんたじゃさかねーいざ尋常に勝負 よ川義虎、悪くねえ勝負だったぜじゃあないざ尋常に勝負つわ<ス> 負だっとゃっな いざ尋常に勝負、りね、るにありがとう なんとうんうん、いざ尋常に勝負 すいません。うんうん<笑><笑> っくゃいいね死ねリたきに勝勝川義虎悪くねえ勝負だったぜじゃあないざ尋常に勝負 誰<笑><トゥ karaoke> あんたじゃぐすぐ いざ尋常に勝負シュラシュラシれ。ラシュラ 勝者、<笑>奥川義虎。あんたじゃ責める。いざ尋常に勝負<笑><笑><笑><笑> ヘヘヘヘヘヘヘヘ。<ペー><ペー><ペー><笑>